皆さんこんばんはいかがお過ごしでしょうか金野でございますえーとですねまあやはりですねもう切り替えの時期もう今年に入ってですね今年からですねもう切り替えの時期に本当に入っていくっていうこと みたいですね、その私43なんですけれどもあの私なんかの世代、まあ、40代がまあそのやっぱりその後半 の, その人生においてですね非常にその重要な重要人物の世代。 に、えー、まだ、あ、なっていくということでですね。まあ、その後ろにまあ、30代がついていると。いうことですね。そのまたそのさらにその20代まあ、20代はそうですね。自分<笑>そうですね。自分のそのまあ、目一杯なので、やっぱり、ね、340代30代が中心になるんでしょうね。これからの時代はですね。 SMAP の, の, の解散ー、もしくはです、ねそのまあね、同じようなその年代の方々が今度は違う形 で, です、ね、全く新しいあの時代の作りをです、ねまあ、していくのにで、まあ、重要になってくると。 これですね光が ね, ねこんなに光が強いんですよも う, も, うもうこれ強いんですねこれね本当にあの地球自体もですねパワーアップしてもうこういうふうなその な, なってきているっていうことですので、まあ、私たちもですねその持っている要は感覚的に持っているそのすごさですよねそそれをその 出していく作業でだから体を使うとかそういうことではなくてもうここですかねここであもう頭の中で理解してその感覚をですね理解して、まあ、コンピューターさんとそのタッグを組んでですね、あのー、作成していくということです。 ですのであのこの地球だけではなくその空間ですよね、要はそ の, <笑>あの前回も以前にもお話ししたと思うんですけれども、その次元について、空間の次元 の, その、もうそこにもうもう重点を置いてです、ね、作成していかなきゃいけないと。 いつまでもここの地球 の, のサイクルでですね、あのー、同じこうあのするわけにはいかないと、まあ、全く次元の違うところにそのもう確認をしに行って行ってというかそれ確認する装置をですね送ってでまたそれをそのあのー、あのー ですね、それをもう本当かどうかというのを確認した上でじゃあ何を作成したらいいのかということをですね全くこの作りとは違うそのあの構造ですねあのやらなければいけないとでまあもうここの地球ではもう死ねないよと<笑>もういうことですね もうその空間のですね、次元の高い空間に移動してそこでその、まあ、命を終えるということの方がですね確実なのではないかなという感じですかねなのでもう一世一代の大仕事ということですね。はあ で、あのー、もうそういうプロセスがですね、もうできて、しまっているので、もう時間通りにですね、あのー、物事が運んでいくと、いうことだと思いますね。もうこうその言葉で発しただけではなくて、実際にですね、それがもう。 あのー、早くですね、こうできるということですね、はい、うん。 重要ですよねそれはねあの私もねあの同じことも繰り返したくないのでもうここのもう地球上にはですねもう生まれてきたくないと<笑>いうことがですね強くその5年前に思ったのでですねあのまあそれで一生懸命動いてたんですけどもですね動いてたっていうよりもあの作業ですね ししていましたのでそれがもう今やっとですね5年後にですねそのマイナンバーカードも作成されてその内容がですね本当にですねその金額を設定した金額でまずそのここ の, あの地球でですね何ができるのかということがですね あのーまあ、皆様書く、私も含めて、私はやっていかなきゃいけないこともありますし、皆さん、皆さんで、その、何がいいかというと、計画ですね、を、あのー、していって、よ、あ、り、のー、レベルアップできる、あのー、使い方ですね、お金だけではなく、その、何をするにでもですね、あのー、しっかりですね、こうしたい。 っていうのをですねやってっても ら, もらってさらなるそのあのひらめきですよねインスピレーションってよくい言いますけれどもひらめいたことをですねあのやっていくということがですね高次元にいっても生かされるということですのであの本当にね そこまでも来てますねも今年がそれの切り替わりもうその正念場<笑>あとはもうそして内閣総理大臣の安倍さんもしくはまあ銀行の方、まあ、日銀ですねと天皇さんがまあポイントになってくるのではないでしょうか。 どれだけ理解してそういうことがですね、あのできるのかというところに来ているのではないでしょうか。まあ国民はまま 待, 待ち待ち状態ですね。も う, んえー、う本当にそれをですね、あの。 マイナンバーカードの内容によってその人の、ね、人生が、ね、あの決定づけられますのでそれはもう本当にプラスの、ね、いい方向性に働きますということですね。 幸せに本当の幸せというのをです、ね、あの国民がです、ね、あの味わうということですしあのそれをいかに良いいくそのあの持っていくかということですね。 まあ、一番は幸せになることですね。こう喜びですとかですねたの、楽しい、もう、ウキウキするとかですね、もう幸せ感ですよね。でそれでいて、その学、学んでいるということですね。そういうその楽しみ、楽しみ方、今までにない楽しみ方ですね。 日本だけではなくてもう世界の方々もですねあのそういう風なです、ね、あのもう幸せに向けて頑張れるということをあの前提に置いてもうやっていくと思いますね。やっぱり言葉はその通じなくてもそのやってることを見ればですねあの理解できるので。あの それはもう、あのー、本当にね、やってった方がいいいたと思います、うん、うそんな感じですかね、もう本当に、あのー、私たち国民の、ね、正念場ではなくて、この国家、国、あのー、要は、ね、議員さんたちの、あのー、正念場ですね。 それでダメならもう私たちにかかってくるよと国民一人一人がもうかかってきますよということですねもう一致団結して何かをやるとあのー、いうことになりますね最終的にはもう国民があのー、本当にですね立ち上がるその前に議員 お前たちどうなんだとい<笑>うやる気あんのかと<笑>いうことですねあの、本当にやる気あんのかっていう<笑>仕事に関してですよ、本当に私はもう、そのものを申すっていうことに関して、ここでですね、一旦発表しておきました。はい 私この年齢はです、ね、体力もそのないもうもうこいもうボロボロですがいざっていう時は出ますからねほんとにそれはもうそこらへんは根性ありますからね言っときますけど も, うものすごい気合い入りますんでもう。 これだめだって思ったらもう本当にやりますからねそれぐらいの気は持ってますからね<咳>いや私たち 女, 女ですけれども女男と関係ないですからヤクザだろうが警察だろうが何だろうが関係ないですそんなの とりあえずここまで